素直な心で I I Japan ーどうも皆様こんばんはアイジャパン U のサーコンです。ヤン君です私です えー、最近はちょっと雨が続いていて、うん、なかなか撮影ができないということで、うんうんうん、その合間を縫うかのように明日晴れます、うん、で今僕たちは釧路まで来てて感動の再会をしましまた。<笑><笑>鹿児島であったあの3月から半年という歳月を経て北海道 初戦にてあっちゃいましたライクサたーのお二人です。えー、お, 願すお願いします。結局キツいの YouTuber。<笑><笑>結局やってるやつだ。それ<笑>やちっちゃった。いやーとかやらないでください、ね。<笑>うん、普通にまあお会いできたら会いましょうってことで、うんで公園で会って、はい、いっぱい喋りました、はいはい。もうすでに2時間1、2時間喋って。喋りました。うれしくて。 いや私たちもね、アイドルしかったよね。半年ぶりくらいかな。ありがとうございます。ます鹿児島で会って、北海道でもって、ね、不思議ですね。2回目やのに、この距離感。<笑><笑>これが、お二人の魅力です。<笑><笑>いや、お三方完全に。 会社さんもめっちゃ被ってるから俺らもコメント欄も結構似てるっていう<笑><笑>いやでも本当、ね、応援したくなるそうゆっくり時間があったらまた、はい、面白い映像見に来れるのでそうですね、はい、ありがとうございますお酒飲みたいですもんお酒飲みたいし<笑>とりあえず一緒に時間が過ごしたいできるだけそばに置いてほしいアイジャパンユーとしてじゃなくてファンとして喋ゃってるのは<笑> <笑>ね、変わらなな変わ変わない、ね、変わいいいい、いいすすすすす、変変変変ららららなななままままままままんん動、ね、動画のまんま動画ののままぎるるよお、ね、付き合いいただけるよう、変わらずに頑張ります、えー、頑張ります頑張りますどちらも頑張りちもありがとうございます。 ーで す,、okay、で す, りますありが、ま、たおっおいしまケロベルス<笑>どういうこと にえてよかっ た, あ, よかったあの説は本当にありがとうございました、うんまあ、YouTube 界で言ったら2人はまあ俺らみたいな2000人弱ぐらいの YouTuber に対して会うっていろいろ抵抗はあったかもしれないあったと思うよ一発目やしな、うん、一発目やし。それでもあってくれて今もあってくれてありがとうございました まだどっかで会いたいどっかでもっと YouTuber, YouTuber として一ファンとして、うん、友達とし て, して結婚式絶対に行きたいと思ってます<笑>、まあ、<笑>いしま す, します1週間ぐらいで道東町と回ろうっていうことで、うん、まあいろいろ予定してて、うん、でまあなんやかんやでいろいろ飛ばして釧路まで来ちゃっててで明日晴れるからもう釧路湿原に 今かから向っっちゃって、はい、明日の朝1起きて釧路湿原ドローンバコーン飛ばしてでいろいろいい素材を集めて撮ってですぐ移動して綺麗なとこまた撮って、うん、っていう感じで明日1日で結構撮影を、うん、詰め詰めでいこうと思ってるんで、うんまあ、そんな感じで今からちょっともう先に釧路湿原向かってるんで熱が、うんはい、っごいミス カメラの前かけるめぐる中すいませんどうもこんばんはめっちゃかっこつめっちゃミスト横切ってるで、ね、目の前<笑>めっちゃ横切ってるこんばんの晩飯ラス分厚いようなたこ口て。<笑> <笑>めっちゃおいしそうなたらこスパゲッティ作ってもらいましたいただきましたたらこスパゲッティ和風たらこスパゲッティには絶対刻み海苔は皆さんお忘れのないようにお願いします、うん、これだけで風味変わってきますからしかもここ2日前にク持の目撃情報出てます聞こえてません<笑> まあでも夜まあまあなさすがに活動はせえへんやろということでわわざわざ夜活動する必要ないじゃん、うん、<笑>そんな忙しい理由もないし仕事もしてないねんからくま<笑>さんもな別に休める時に休んとったらええし明日の活動にまた影響出てくるやろうしくま、うん、さんも持ってくれたらうん、うんてらいうん、はいということであっちゃんありがとう、はい、今日は大好物のタラコスパゲッティをあっちゃんが作ってくれました<笑>、はい、結構な量 ではガション、はい、いただきま す, いただきますあっちゃんのパスタのうまいところは、うん、ほんまにちゃんとアルデンテやね、うん柔らかくないし、うん、硬すぎないちゃんとコシがある、うん、ちょうどいいところでパスタを茹でてくれるね、うんどうやって判断してるんかは本人に聞いてみた方がいいかなと思います、うん、あとネギ、ね、入れてよかったかもいやよかったうん すっごいよかったちゃんと白髪ねぎっぽくしっかり咲きました、うん、めっちゃいい、うん、めっちゃ合うめっちゃおいしい栄養も大変んから、うん、やっぱ何かしたら野菜売りたい、うん車中泊してたら結構なんかみんな市販のやつ食べてる人多いやんか多、うんうん、い多 い, おい俺らみたいになんか普通に料理してる人あんまおれへんから、うん<笑>うん、どうしてもああなる人が多いんやろうけど、うん、やっぱ俺らは健康第一やから、うん、栄養を取っていきたいなと思います、うん、はいおはようございます おはよう荒れた ね, も う, れたねもうすぐ太陽上がるので準備しますはーい2022年8月29日久しぶりの快晴ですそして私たちは撮影のために5時に起きましたおはようございま す, おはようございます ジ ン, ルッジンバルの問題を解決できたらですね。<笑>ジンバルはやけためになよ。よろしくお願いします。どーん。どーん<笑><笑><笑>ああ、朝日がさんさん、おはよう、おっさん。くしろ視線より。快晴な朝の朝日となっております。 はい正面からはい、下の森林から徐々に見えてくタイプの朝日楽すぎた んんだななるかハハハハハ。<笑> ー<笑>ーンくなーーててしまたすよリタトムんできんって<笑>それでは2 3 0ル奥にあるとされる こ多分ピンポイントでここ<笑>ほんまうんええー、ドローン探しに行きたいと思います<笑>行ってきまええー、ここマジで出るんで2日前にヒグマ出てるらしいんでマジで気をつけようがないんですけどまあ僕たちドローンのこと大事にしてるんでまあドローンと命やったらどっちが大事<笑><ー><笑>命ああ命みたいなんですけど、まあ、ちょっと 探索していきたいいと思います多分でもこれ落ちたとこんなとこ引っかかってる可能性大<笑>いやいやいやわ 分, 分かりづらい分かりづらいでもピンポイントで一応ピ ン, <笑>ピンポイントのピン知ってる意味立てれたと思うアバウトって意味は持てへん<笑>、えー、なんかドローンを探すっていうアプリ見つけたみたいで方向確認してますで割とこの辺にあるらしい すごいですね、文明の発展っていうのはただ、ほんまにクマがいそうです<笑>ほんまに怖いマジで怖いねって嬉しそう奇跡イエーイ掴めるとこ歩道歩 道, 歩道もうほぼこれは歩道奇跡<笑>よかったとりあえず 救, 救出しようあ あなたは AD よ。あなたは救急車を<笑>はい。うわあ。<笑>気象。お疲れ様でした。そうお疲れ様でした。手がかりはわずか二百三十メートル先のどっかにあるという手がかりでしたが、<笑>なんとか文明の知恵やえ強、ー、運などを駆使して<笑>あ、まああ強運だったね<笑>、えー。林の中から持ってまいりました。<笑>ドローンです。<笑> 名前はまだ検討中ですはいということで飛ぶのかということで、うん、プロペラにまず傷が入ってない<笑>この時点でほぼかすり傷もしくは無傷と捉えた方がいいと思う<笑>めっちゃポジティブ、うん、で戻してんのに今のところ外傷は一切見当たらない<笑>全然一切見てないよ<笑>よしということでいきま す,、はい、ます飛ぶのか本領見してくれ<笑>え<ー><笑>飛ぶんです 飛ぶんですこれが僕たちのラッキーなんですなんとかなります<笑>ということでちょっと失言のを取っていきますはいお願いします違うエリア違うポイントに到着しました、はい、こっちの方が釧路湿原らしいところが取れるんじゃないかと気、ね、長はい、えー、お急ぎ目でお願いいたしま す, すはい、はい、かしこまりました、えー、先ほど墜落を起こしている貴長です先ほどはですみません 着陸してしまいましててままいはあ、見せんなごめんなさい<笑><笑>パイロット<笑>そのまあどんなパイロットでも不時着陸はつきものなのかなっていやいやいやい軽い軽いじゃあちょっと頑張ってこボンミスみたいな安全に着陸させてみまーすおおちゃら g <笑>ゴ g ゴ g ゴ g ゴ g ゴ g ゴ g ゴ g ゴゴゴゴゴゴゴゴ 切りで視界不明。Go go go 何も見えない雲だけだ。ほら Go go go go go。ちょっと切り強すぎて見えません。めっちゃ野球ボータン<笑>。<笑><笑>はいみなさんこんにちはユーチューバーのさこんです。<笑><笑>はい。 本日えー来ました<笑>あやめが腹ん youtuber 日付けんはいじゃあ行きますよ課金<笑>ええー、本日ですが課金でまあ取るなて<笑>課金でっ て, なて、うん、嘘あったら焼きやすぎるって本日なんですけれども<笑>はい説明、はいはい、に晴れましたで昨日から道東を旅する道東ゆっくり回りたいんですけど諸治町により五日しかない それドローンお願いいたします。といなやつ<笑>ってことで皆さん見てください今ドローンをたった今飛ばしたんですけれどもなんとこちらの海岸すごいですはいさごいすごいというのは一言で合わせないです皆さんかっかサスペンスドラマとかはもちろんご覧いただいてますよね、うん それの時にですね、はい、あの崖の方などで犯人が追い詰められてなんだ、うわ、くそってなる場面はもちろん。知っていただけてますよね。え、もしかしてあの場面ですか。うん、やめて。<笑><笑>借金は返すから。お前が返せると思うのか。<笑><笑> 根室までぶっ飛ばしていこうと思っていた矢先普通に走っていた国道の端に出てきたただのダだ広い土地綺麗なものっていうのは見える時に見えますカメラだとただの草原ですが上から見ると違いますよね基調任してくださいやっぱ道等には道等の視点の感じがあります、うんうん 電線の全く見いよめっちゃいはいナイスストップ。 Sitting down the dark road Sitting in the rain and cold Oh, but love, I'm needing just one There's a little bit of sunshine I m need i n a sunshine It's a rainy day, I know I need to get a b i t home I'm the Elsa c t i l d Hey bro, are you talking to yourself? What's on your s e l f What's うぞどうぞどうぞどうぞ e うぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどどど